さあ始まりました少量チャンネルの翔太とうですよろしくお願いしま す, しいしますはい、というわけで今回はですね12歳年の差ゲイカップルのモーニングルーティーンをお届けしようと思います久しぶりのモーニングルーティーンだよねそうだよ ね, ねはい久しぶりにやりたいと思いますいで、まずですね僕朝起きたらシャワーを浴びにまず行きますあらセクシーショットあ ら, あらあら いいんですかこんなの見せていやー大丈夫かな<笑><笑>大丈夫かな本当にはいまあ一瞬だったんで ね, ね確かにはい、はい、でなんで今回こういうふうな実況をお届けしてるかというとなんでですかおしゃれな Vlog を撮ってみようと思ったのですが、うん、おしゃれにならなかったあら<笑>でもせめて声はいいふうに撮りたいああなるほどはい こんな感じで、はい、お送りしたいと思いま す, いいますはい、はい、というわけでそんな言ってる間に、うん、朝ごはんの準備ね朝の7時半なのに、うん、何ですかこのお肉はこちらは焼肉ですね焼肉はい、まあ、朝か ら, 朝から、うん、そうですね焼肉をしようと、はいはい、食べたいなと思って<笑>決め顔がすごいですねそうですねはい、はい、で、えー、焼き始めましたね<笑>、はい すごい嬉しそうに焼いてる<笑><笑>隣でねまだ寝てたりしてますよねすよ僕はまだこの時、うん、寝てたんですけど実際焼肉の音とかは聞こえなかったんですか多分ねあの頭の中で夢の中でじゅうじゅう言ってるのは聞こえててでももうこの時はまだ睡魔には勝ててなかったですねあなるほど負けてました、ねはい、そんな中僕はじっくりもくもくとそうですね、はい、でまず、まあ、りょうさんの方に お肉を置いて、うん、その後に、僕の方に来ましたね。<笑>はい。<笑>優しい。はい、うん。で、まだまだ焼肉どんどん焼いていこうと思います。あ、も、ま、う、あ。いただきますが、スタートしましたね。ね。はい、僕を起こさずに、まず食べると。そうですね。まあ、まず、まあ、味見というものをね、うん、してね。あ、もう呼んでますね。うん。 やけどうしたようやく起こしましたね<笑><笑>起こし方がかわいいあ<笑>はいあ、はい、眼鏡いつも通り眼鏡眼鏡はいもう動画も撮ってるよっていうふうに言ってますね<笑><笑>そりゃもう苦笑いですよね<笑>朝起きて隣で焼肉してたらもう笑うしかないっていうね笑ってる<笑><笑>今からこれを食うのかっていうそうですね<笑>そうですよね そうですね、頑張っていただいて、はい画角、はい、も変わって、はい、はい、以前、うん、寝起きドッキリで、はいはいはいえっと、パフェを作っていただいたじゃないですか、あーやりましたね、はいまあ、その時にまに、あ、仕返しで僕も朝、焼肉を焼いてみようかなっていうふうなお話もしたと思うんですけども、はいはい、まさかの、はい、それが今回であります、ね。<笑>実行に移すすとははい、そうですね、はい まあでも僕は結構サクサクと食べれたんですけどもうん、さんはどうでしたかいやもうこの顔見たら分かると思うんですけどと、はい、無理やり食べてますよ ね, あなるほどね<笑>、はい、でもやっぱり美味しいですよねいや今見るとねものすごくお肉が美味しそうで、うん、まあ、このね配信がされてるのが大体21時くらいだと思うんですけれども、うんうんはい、まあお腹が空いてる方も ね, そうですねいらっしゃいますよね、はい メシテロってやつですか、ね、そうですねこういう時って大体焼肉をバッてなんか手に「これ焼肉どうですか?」っていうふうに映したりするんですけど、うん、一切もう肉に食べることに集中しすぎてて<笑>、はい、もうカメラを全然意識してないんですよね、はい、であれですかねしばらくこれ続くのかな<笑>そうですね焼肉を食べてるだけ の, の、まあ、はいここねちょっと実はお知らせがあってああなるほどはい 実はそうですね、焼肉を食べて終わりになります<笑>今回の動画は<笑>、はい、そのお知らせいらないですねいやまあ一応ね、この後なんかどっかお出かけするのか な, そ う, なそういうのも映してくれんのか な, なと思いきや 焼肉で締めるっていう、はい、でもそれはまあ他の動画でねああの外行ったりとか、ねうん、お酒飲んだりとかっていうしてる動画も多々あるので、はい、そっちを見ていただければと、はい、確かに、はい、よろしくお願いしますで今回はまあ焼肉をね、はい、好きな人のための動画っていうことでなるほど、はい焼肉まあ、そもそもなんで朝から焼肉を食べさせようと思ったんですかあそううでとといすね精力を つけさせるためですかね。勢 力, をはい、勢力をつけさせて、何かしたいことでもあったんですか。そうですね。まあ、勢力っていろんな意味があると思うんですよね。<笑>まあ、あの仕事を頑張ったりとか、<笑>はい、あとはまあ。 まあそういういことですよねあ、はい、それ以上はねちょっと見ている方のご想像にお任せするということでまあでもそうですね大体、はいまあね、いい僕らのチャンネルで見ている方って多分20代以上の方が多いと思うので、うん、あまあそうです、ねまあ、多分、はい、まあまあわ か, かりますよねって言ったらあれだけど<笑>まあそういうことですよねきっと、はい、っていう感じですかねあ、はい、あの結果、うん、あそこもねまあご想像にお任せするということではい あとはもうひたすらそうですね焼肉を焼きます、うんはいまあ、この時食べてたのが豚 ト, トロと牛ホルモンと、うんはい、あと牛のサイコロステーキみたいなやつだったんですけど、はいはいはい、とっても美味しかったですね、はいはいはい、あ何ですかこの動きあなんだろうな今<笑><笑>、うん、たまに発作が起きるんで<笑>そうですねはいちょっとまあ僕らの家ではよくある光景ですよねあよくあるね、はい、ありますねそうですね、はい、朝から 焼肉をしたんですけど、はい、普段撮影の時は窓を閉めて、うん、で, できるだけ換気扇も、ね、音が。うん 入っちゃうから、うん、もうしないでも煙ムンムンで焼肉をしたんですねいやもうすごかったよね、うん、もう焼肉の匂いが部屋中に10万するし、うんすね、煙もすごいですね。はい、で、うん、油もめちゃくちゃ跳ねるから結構大変だ朝からね焼肉するのは結構大変だっていうのがわかりましたね、うんうん、そうですね、うん、でもこうやって後から声を入れるってことは、はいうん この時閉め て, なくてもよかったっまあでもそうですねはいまあでもまあこういう空間もね、うん、なかなか体験できないっていうのはやっぱり人生で、ねうん、そういう時間も必要かなって思うんですよね、うんうんうん、はい。まあしばらくね焼肉の匂いが残って、はい、そうですね、うんはい、でもまあずっと美味しい空間っていうのはやっぱり<笑>。 やっぱり人間ってやっぱ食が大事ですから。確かにね、はい。やっぱりそういう匂いだけでも残るのはやっぱ、うん、まあ必要不可欠かなとは思うんですよね。<笑>なるほど。もうその匂いだけで白ご飯がいけるぞみたいな、はい。まあそうですね。僕ぐらいになればそういうのもまあできますよね。ああ、はい。何倍くらい食べれますかまあそうですね。まあ<笑>まあす、まあ、まあ半分ぐらいかな。<笑>半分。半分。半分はまあいけるかなと。まあ僕い。あとおかず、まあ、おかずください。 そうですねやっぱでもそうですね白米はもう味がね、うん、ないので、うんうんはい、<笑>そうですね匂いだけまあ、うん、まあでもどうですかねやっぱでもいけるかないけるかなはいまあそうですね、うん、僕ぐらいになればいけるかなもしかしたらな、はい、るほどありがとうございましたありがとうございました というわけでここまで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ますではまた。